トビクラスラムジーメリークリスマスネームフーズゼロシャルフーズどうでクリスマスって何いつ必ずと大丈夫おわしになるってさへぇ僕たちは何しよっか気になる どっかそれじゃまたねーよいお年を時間がなかったんだね